はい、どうも、w e s t う r y o u t u b です。今日は僕一人なんですけど、何をしていくかというと、商品紹介です。はいで、何の商品紹介かというと、フリースタイルフットボールのシューズの紹介をしていきたいと思います。えっとまあ、だいぶ前なんですけど要が 自分が使ってる靴の紹介をしていたんですけど、まあ、どうしてもなんだろう道具系はいくら例えば世界一の人が使ってるからといって自分に完璧に合ってるとは限らないので僕の使ってる靴も紹介しておこうかなと思いますえ是非靴選びの参考にしてくださいで僕が普段使ってる靴早速紹介したいと思います今日ね買ってきたんですよじゃん こちらですはいこれ何の靴かというとユニクロのスニーカーです売ってますユニクロどこでもこの靴をレビューしていきたいなと思います流れとしてはこの靴のいいところとその後に悪いところを説明していきたいなって思いますまあ普通の流れですねはいでこの靴のいいところを3つ大きなところを3つ紹介していきたいと思いますまず1個目軽さ これめちゃくちゃ軽軽いいでですす本当に軽いです2つ目安いこれめちゃくちゃゃく安いです、本当に。えっと、元の値段が 3, 円です 約, 約3000円です。で、これ結構すぐセールするんですよ。で、セールして、えっと、最初3000円から2000円になって、それから1200円になって、で今、なんと800円ですよ。790円、800円、100円。めちゃくちゃ安くないです か, だから俺今日2足買ってきたんですよ。2つで1500円ですよ。学生でも もうね、1時間働いたら買いますからね、今この値段でしたら。ふ、ま、だ、あ、は3000円なので、ちょっとここは勘違いもしないで、今が790円で売ってるよっていうふ、ね、うは3000円です。3000円でもすごい安いですよね。で、3つ目、価値観がすごい良いです、このままリフティングしたときに。なんでかっていうと、ここ、ちょっとふっくらしてて、でここ広いんですよ、結構。 なんでボール当てた時にボールに当たる面積が広いので綺麗にリフティングがしやすいでじゃあ次この靴の良くないところ3つ上げますでは1個目1個目は靴ひもを変えなきゃいけないこのキュッて締める式なんですねなんでこれ切って新しい靴ひもに変えなきゃいけないっていうところがまずいっいあります、まあでもこの スニーカーカ種類あって、となんで好きな靴紐の色とかにして、まあ、服装に合わせて、ね、おしゃれできたりとかもするのである意味いいところでもありますねで2つ目中敷きがずれやすい、うん、元ある中敷きだとちょっと緩いんで踏ん張るあの技とかした時に中敷きずれになりますね なんで、この100均とかに売ってる中敷きと交換したらずれなくなるので、1回リフティングして、技をして試してみて、ずれるようでしたら交換してやってみてください。で、3つ目、えー、ボールによってはちょっと相性が悪くて滑ってしまうっていうところですね。これ、あのメッシュなんですよ、素材がほぼほぼメッシュ。そこまで、メッシュじゃないな、メッシュじゃないけど、表面がメッシュっぽい。公式機だとほぼほぼ滑ります。 で、この3つの良くないところを許容できるのらこの靴、すごくおすすめです。まあ、1回、安いので買って、使ってみて、手元とか取り替えて、使ってみて、滑り具合とかどうしても無理だなってなったら、間、まあ、違う靴をちょっと試してみてください。僕はもう毎回これ使ってます。はい、以上で。 えー、靴のレビュー終わりますいかがだったでしょうかあ、もしもしそれではこの動画良かったと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします他にもこの靴どうですかとかあったらまあ今後できたらねレビューしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いしますバイバイバイバイバ イ, バイ<音楽>